キンプリカンムリ番組終了決定に続き、ファンクラブ動画全65本削除、新点整理級ピッチの背景。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。メンバー3人が脱退する、キングピンスの日本テレビ系バラエティ番組、キングピンスル、キンプル。 土曜午後1時30分が5月13日放送で最終回を迎えると発表された。また、キンプリの有料ファンクラブ FC の動画全65本も削除されることが判明。平野市要26らの5月脱退に合わせ、急ピッチで進む新編整理が意味するものとは、キンプル。 15日放送でレギュラーは5月13日放送で最終回を迎え最後の特番が同月20日午後8時のゴールデンタイムに組まれると発表された。キンプリでは平野と岸優太27、神宮寺優太25が5月22日にグループを脱退する。平野と神宮寺は同日にジャニーズ事務所も退場。岸は残っている仕事の関係で今週に退場。 三人は海外進出を視野に入れる。長瀬恋24と高橋海人24は残留。グループは2018年5月23日に CD デビューしており、5周年の節目前日に区切りを打つ。キンプルの終了は急転直下で決まったようだ。 日テレは3月に行われた番組改編説明会で、同番組は4月以降も終了予定はないとしていた。平野らの5月脱退に合わせ、グループの新編整理が進んでいるように映る。金プリの有料 FC の動画もすべて削除されることになった。音楽関係者の話。 FC で現在、アーカイブ化された動画は、2020年1月から今年4月までに配信された全65本です。メンバーの特別インタビューだったり、サバゲー、サバイバルゲームや、や人狼ゲームなどに挑戦したりと内容も豊富。メンバーが仲良く食事したり、上半身裸になってふざけたりするシーンもあります。金プリのファン、通称、 ティアラにはたまらないお宝ムービーだが、それが非常の全削除となった。4月12日に突然 FC 会員に対し5月22日で配信終了すると通達されました。理由は説明されませんでしたが、平野さんらの脱退日に合わせたのは明白です。どうティアラは SNS 上で悲鳴を上げ、ジャニーズに対してドゥーイングを浴びせている。 なぜ FC の動画は削除されることになったのか。FC の動画の削除がキンプルの終了とどこまで連動しているかは不明ですが平野さんらが海外の芸能事務所に所属予定とされているのが一因とみられます。肖像権の運用は日本より海外の方が厳しい。だから将来の所属事務所に配慮し、事前に FC の動画を削除したのではというわけです。どう